の食ようこそ。さて本日はこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらドームスーパーのチョコレートトリオチョコ用チョコバタービ作ケットチョコレートバターは風呂食べたいと思いますバレンタインも近いですからねやっぱりチョコレート美味しいですよねベルギーって大体なんか濃厚なイメージあるんですけどこれもそうなのかなでは早速チャンネル登録よろししくお願いします。はい 出ししてみましたなんかこっち側はいろんな色があるように見えますねクッキーの方はなんか白だったり濃いめだったり薄めだったりバターワッフルは溶いたりではこの鶏のチョコクビスケットの方からいただきますどんな感じになるかな断面はこんな感じですねではいただきます甘めかなり甘めちょっと苦めといった感じですね あまり極端ではないので食べやすくていいと思いますよこれはい続きましてはワッフルの方これも薄焼きの固めのワッフルですねどんな感じなのかな断面を割ってみるとこんな感じですではいただきますこちらはサクサクはしてますけどちょっと足りないかなせっかくだからもっと感じたいんだよねと思い出るのが残念です <笑>こちらのビスケットの方ノーマルなミルク感ちょっぴりビターな濃いめのチョコレートピットミルク感のいホワイトチョコレートが3つあってそれぞれの味を楽しむことができましたそれぞれの味を楽しむことができるのでお好みで分け合ってもよし全部食べてもよしの万能選手でした、うん、ちなみに個人的にはこのホワイトチョコレートが一番好きでしたなのでこのホワイトチョコレートミルク感が強くてとってもおすすめです えなのでこのホワイトソレート代表選手としてこちらの点数をさせていただきますそしてこちらのチョコレートバターワッフルはちょっとチョコレートが強すぎてワッフルのバターの香りが味わえなかったのは残念でしたねだから全般的にチョコが強くてかワッフルはただ食感があるだけになってサクサクしてて美味しいのですがこれだったらビスケットとかでもいかったんじゃないのかなとも思える部分があって わわざわざワッフルにした意味がーっというかすんでしまった部分があるのが残念ですサクサクのビスケットとしては美味しかったのでこれはこちらの点数とさせていただきますそれでは暑中見舞い暑さばかりかこのかさきの暑いのは確かに嫌ですねでも暑中見舞いで凹みたくもない